ってないのま、だ何ですか早く見てください<笑>本当カエルみたいな作業するな。<笑> 動き方の全然違うけどー、うんま、だこれ。 <笑>顔やいよか顔だよ、うん、本当に指までるるるるんくくくそう。 ちょっとなんか友達と思ってるところもあるんだけど味がね。<笑><あの><笑>あ 何したなんか、とは、は、るするか気にもて、てンンどうやってやのの、普 通, に普通にそのまあずっと男<笑>あそこ顔だね。<笑> そんなつけ間大好きじゃん。好きな<笑>